皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。また新しい1週間が始まりました。とりあえず、B グループ決勝ラウンドに進めることが決まって、ホッとしています。というのは置いといて、バトルトリニティ対抗戦は、残り4点になりました。今週のエピソード依頼帳に、破壊編最後の敵が来ていたので、スルーするかどうか考え中です。達人クエストの報酬で、派手なき宗月の守りが出ました。 バージョン 5.5 前期で追加された新しい宝珠です。頑張ってデスマーキュリーから拾ったのにという思いはありますが、出ないよりはマシなので OK です。という、5月16日の出来事を何の演出もなく、ダラダラと垂れ流してみました。最近、録画ボタンを押せない病気にかかってしまったらしく、どういう場面で録画したらいいのかわからなくなりました。かといって、プレイ中、ずっと録画ボタンを押しておけるほど SD カードの容量は多くないですしね。